お正月、えー、まあ6日ということなんでね、はい、まぁ、あ、年始めということなんで、ちょっと日本人の風習習慣みたいなものを、はい。3枚におろしてみようかなという一周で、えー、ございます。えかなさんとこはお餅あげたりするあ、あげるというのはあ、ごめんなさい。はい。あの、お正月のお餅、ええ、飾ります。当然ですよ、ね。飾らないです。ええ飾らないです。食べはしますけど、飾らないです。 飾らないな、あんた。飾らないですよ。え よ, よくそれで平気でいられるね。えお餅は必ず。俺絶対やるよ。えっと、丸持ちってことですか、ね、丸餅各部屋に全部。はぁ。それ気持ち悪くてさ、俺。各部屋に全部当たり前だよ、女の子供部屋も一個ずつ。え え, え, えじゃないよ。何口押さえてんだよ。当たり前じゃないよ、女のは。各部屋に全部そうだよ。一人ずつ、ラッキー、ラッキーゴッドが。 あの、来るように。お、お餅っていうのは、ラッキーごと呼ぶためのそうですよ。あ、神様が座る場所があのお餅の上なんですよ。座るんだ。そうですよ。座るんだじゃないですよ。それもてつやさん、もう、博多の頃からずっと、福岡の頃からずっとですかそうよ。だって俺一人芝居ちゃんとやるよ。玄関に出て、扉開けて、死んだ父ちゃんと母ちゃん迎えるよ。あれ、冬晩のお盆のことだよ、お正月って。 そう、上じゃないよ、本当に。<笑>正月に、それ、迎えるんですかうん。だって、ちゃんとお寺で鳴ってるじゃない、百奴の金。ね、はいはい、あれが鳴り終わるまでに、やって帰ってくるから。うわぁ。そ、そうですよ。それで、はい、あれね、お箸なんかはどうなのちゃんと柳橋で。あの、まあ、丸い。うん。柳ではない柳使わないのお宅お箸で。 のお祝い橋みたいなの買ってきますけど、それは柳かどうかはちょっと、柳ですか、はい、じゃあ柳、はあ。あの、折れると不吉っていうんよね、絶対に折れないように。あ, あ、だから柳なんですね。うん、そうそう。その辺は奥さんとはちょっと九州関係で近いもんですが、大体似ておりましてね。はあはいあ。今はね、お餅の風習について語ろうかなと思ったんで。すいません。<笑>本当にあの、明日場とか、 裏白とか。裏白ね。うん。その辺はなんとなく分か裏白わかりますはい。なんで裏白か表が黒<笑>裏が白いからですよ。だから。<笑>んかからうん。だから、その白から始めようって。ああ。で、明日場は明日は。明日場はね、はい、あのー、新しい葉っぱを次々呼び込むんですよ。へえ。そ、へえじゃないちゃんと意味があるので、ね。意味がありますよ、それゃ。え。 ええー、こういうことで、え、い。じゃあ、おせちもちゃんと毎年。そりゃそうですよ。だって、うちちゃんと、お、おとそ飲むもん。えええじゃないよ。いやいやいや、もう、おせちを作る過程も少ないですし、おと、そは、飲む過程ほとんどないんじゃないかと思いますけど。ほんとうち全部やるよ。かずのこから豆から、れんこんな。はい。九州ンン先がみ通せるようう先が通せるっていう。 ああいうこう引っ掛け言葉に満ち満ちてる日本人の習慣ってなんか面白いじゃない、まあ、カナさんみたいな方で、もうそうですけど、よくよく考えれば、なぜそんなことをしてるのかわからないけどそうするという、はい、日本人の不思議な習慣っていうのはありますよね、はい。今週はその、こういう日本人の習慣をという。えー、じゃあ不思議な習慣だけどカナさん、こういうの知ってる えー、まあ、今はもう街角に来ることはないけど、獅子舞。はい。やってきますと必ず子供を差し出しまして、はい。噛んでもらえ、噛んでもらえ。ガブリとね。お獅子に。はい。なんで噛むといいかっていうね。あれ何でしたっけえー、っと、なんか丈夫になるとかそんな感じななそうです、そうです。そうです。でもなんで噛むんだはい。これがまた、さっきのね、裏白とよく似ておりましてね。えー、噛むんですよね。はい。ですから、噛みつく。 神、神、つく。あ、神をつかせるのか。神様がくっつくっていう。お神がつく。うん、それで神つく。はい、ね。そういう言葉遊びで噛んでもらえというねう。で、とにかくその邪気を払うと言いますか。日本人の不思議なところは、獅子は獅子でも二通りある。獅子舞の獅子というのは、これはライオンですな、ね。ライオンの偶像化歌舞伎の蓮獅子、沖縄の獅子、神社の狛犬、絵の唐獅子。 ね、はい。こういうものは、皆こう、ライオンから偶像化したものであると言われているんでありますが、東北地方で獅子と言いますと、獅子踊り、うん。宮沢賢治で生まれた花脇あたりでは。はい。この獅子踊りの獅子とは、実は鹿のことなんですね。あ、違うんだ。うん。だから、獅子と言っても、東北地方ではそれが鹿を意味し、 西日本ではそれが、いわゆる獅子、ライオンを意味しているという。はい。こういう二通りの意味が、獅子一匹に関してもあるという。この辺なんか、面白いですかね。はい。えーえー、日本は、こう、様々な、その中国の文化、 が、ま、伝わってきているんですけども、日本には古来から不思議な、ああ、習慣がございます。え、この続きまた明日ということで、日本人の不思議な習慣に3枚おろしていこうというふうに思っております。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷奈です。お正月というのも日本独特でありましてですね、はい、え、日本人というのは、お正月になりますと、本当にもう今でも、あの、皆さんもそうだろうと思うすピタッと、 ピタッと静まりますね。あの静寂がいいですな。あの空気感ってね、いいね独特ですね。えー、行きました、えー、今年、お参りはもちろん初詣は必ず行きます。ーえー、私どもは、毎年、いつも決まってね、行く神社さんがあって、そこ行って、はい、帰りにコーヒーを飲むんでありますけども、そのコーヒー屋さん、ガ、は、ン、い、から空いてる、えー、そこがね、もうちょっとね、なくなりまして。寂しいな、なんかね。うんえー え、今年ちょっと寂しかったんであります。ちょっとあの、お正月の行事から離れてしまいますが、日本人の風習ということで、これは千葉浩治さん、駒沢女子大学の教授で、総統州の僧侶でもあらせられるという方でありますが、この方が書いた日本人の風習というのを、ちょっとネタ本にしております。で、この方から教えてもらったところによれば、でありますが、まんじゅう、あるいはぼたもちを神物へ備えるという。 はい、お月見団子とか、はい。なぜそういうことをその、するのかという。これ結構古い中国の習慣なんでありますな、うん。3世紀三国志義合食でしょうね。の時代に、かの英雄諸葛孔明が進軍中に露水という川に差し掛かった。で、川が氾濫して前に進めない。地元の人の進言によりますればですね。 川の氾濫を沈めるためには、49人の人の生首が必要だと。うん、で、生首を川の神に供すれば、捧げれば、川はピタッと、その流れを収めてくれると、うん。こう進められるわけですが、英雄諸葛孔明は、この習慣に従いません。それはあまりにも野蛮である、うん。で、彼がやったことは何かと言いますれば、小麦をこねて、 で、その中に、肉、豚肉を詰めて、蒸し上げて、人間の頭に見せかけた49個のおまんじゅうを作って、川の中に投げ込んで祈ったという。肉まんみたいな感じですね。そうそうそ う, そう、うん。そうしますと、たちまち川は増水。うん、これが抑えられまして、えー、その新軍に差し付けな、差しえない深さになり、諸葛公明の新軍が叶ったという。 さすが諸葛孔明知恵者ということでそれを目撃した人たちが、はい、その何かこう神仏いわゆるたたり神にお祈りする時にはそんな風にしてこう饅頭を作って、えーえー、でそのゅうがいかにも人間の生首に見えるようにして捧げて怒りを収めるというそういう習慣を持ったというそれがいつの間にかま団子になった団子になったこれなるほどと思いません だから、ゅうの獣は頭なんですって。あほんとだな確かにこの辺、面白いところですよね。はい、で、あの、神仏、かつて中国に住んでいた神々というのは、ものすごく血を好んだんですな。ですから、血のしたたる人間の肉を神に捧げるという、そういう思いも、 込めてある、うん。で、その、血のしたたるというところで、その、お、お月見団子とか、お、お、お盆とかっていうのは、あ、小豆をまぶすようになったんだって。あ、血、赤いってことあ、あれは血まみれの人間の頭だっていう。えー、割とおどろおどろしいです、ね。おどろおどろしいんですよ。う、は、え、あ、それが仏寺や、あの、ひ、お悲願のね、お供え物として、 広まったっ。で、もともと朱色というのはですね、なんとなくその霊力のある色なんですって。だから、神社の鳥居が赤いのも、はい、ここには、その手のその霊力が宿りますとかっていう。ううなかなか面白いな。これあの、義合色の三国史の時代でしょこれ三世紀の時代ですな。で、諸葛孔明というのはものすごく、まあ、解明的な、近代的な頭を持った軍師ですからね。はい、こういう、 あのー、人間の生首を捧げたりというようなことは一切やらなかったんですけども、中国ってのはやっぱりこう生首っていうのをものすごい霊力のあるものとして、あの、扱ってるんですね。はい、前に話したよね、漢字で。ああ道という字の中になぜ釘があるかあ。はいはいはいはい。はい。あれはやっぱり道にはいっぱい魔物が住んでるんで、人間の生首を持って歩いたっていう道を。うん だから、その道の下に一寸二寸の寸を書く。導く。導く。そうすると、首が導いてくれるという。こういうことですね。はい。私はすごく興味があるのは、この生首をいろんな行事ごとで捧げたという、これ間違いなく、俺の勘だけど、陰の人だね。なんでですかあのね、陰の人っていうのは、 こういう血生臭い行事がものすごく好きなのね。うー、うん。瞳悟空の習慣とかっていうのは、紀元前中国にあったとされる陰っていう国のあの文化なんですよ。で、この陰っていうのが、初めて漢字を作るんですよ、うん。はい。こ、この面白さで、その、なんかやっぱりだからこう、首という字が道になったりするというねう。うん。あ、時間いっぱいになってしまいましたね。お付き合いくださいませ。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。えー、そして突然のゲストでございますが、はい、お名前を。カリーナです。カリーナさんでございますね。ハロー。ハロー。<笑><笑>ナイスとミーチュー。ナイスとミーチュ ー, <笑>、えー。どういうご関係の方ですかええー、まだお、あの、始まってはいないんですけども、あの、私の英語の先生で、はい、<笑>ちょっと英語の少し勉強しようかって。お若いしいや、もう本当に、あの、カリーナ先生には言ったんですけども、はい。あの、別に、あの、こう、あの、 アメリカ映画に出る予定とか全くないんですけど、ちょっとね、あの、やっぱり、もうじじになってきましたんで、考えが固まってきますんで、はい、カリナ先生に言ったのは、英語でちょっとものを考えられるとか、うん、英語、英語で考えたらこのことはどうなるんだろうかっていうような、ポイントブビューが欲しくて、 え英語的な発想っていうのがすごくなんか自分にとってはあの今大事なのではないかなと思ってねへえええ、うん、生徒さんとしていかがですかいやまだ全然ね<笑>勉強してないよねうんまだ始めてないんですけどでも楽しみですねはいあの一生懸命勉強してるんよもペラペラでらっしゃるんで す,、ね、そうなんですよ先生よろしくお願いしますでカリーナ先生に<笑> ちょっと今日は突然、はい、あの私の職場まで来ていただいてこれから多分職場に来て空いてる時間にお勉強ということになると思うんですが そ, ううです、ね、それでちょっと今職場に来ていただく練習をしていただいてるんですけど、はい、日本にやってきて日本人の仕草で面白いなって思ったことカリーナ先生ってありますんカリーナ先生チョッピング見たことない何人がね、はい、日本人が人の前を通る時こうチョップしてこううんうん こうやって、失礼しますみたいな。手形なんよね。あ手形なんああ、そう。あれ変でしょう。<笑>ちょっとねあー。ああ。あれね、日本人って、うんうん、なんかね、見えない糸を感じたり、バリアがあると、うん、切る仕草をするの。へ、えー、そう。はい。<笑>えぇ、ー、一つでありますけれども、今日はですね、えぇ、ー、演画書。演画書。え、知らない何あら、やっぱり。演ちょ。 えっ、なゃ、ね<笑>ね、え、お生まれどこだった<笑>カにナ先生。イギリスです。イギリスですね。イギリスのあんた、ここがあんた、ええー、ちょっとやんないでしょ、あんた。<笑>そうです、ね、これは、えー、日本の子供の口遊びなんですが、<笑>はい、えー、悪い縁。うん。アンラッキーに人間ってこう、出会う時あるじゃないあはい。で、ね、その時に、その悪い、アンラッキーの糸を、ラインを切るために、うん、あの、縁がちょって言って、 切る仕草するの。ええー、面白い。面白いですよ、うん、そんで、縁がちょのポーズどうぞお願いします。この、なんて言うんですか中指と人差し指を絡み合わせる。これで、あれですよね。あのー、縁起の悪いものが、汚れたものを見た後、その縁を切るっていうね。うこれがポーズ。それ不思議だよね。イギリスとかアメリカとかだったら、こうやって指をすると、なんか、うまくいくようにみたいなのが。そっちだ。そそう。そう 同じ指だよねそ。そうそうそう。これ幸運の、うん、幸運を願う指のマークですよね、うん。日本ではね、反対にね、悪いものと遭遇しないようにとか、うん、悪いものと結ばれないように、アンラッキーと仲良くなりたくないときは、永遠がちゃって言いながら、えー。あの、カリーナ先生、あれ見たでしょ。宮崎駿の千と千尋見たでしょ。 千と千尋の髪隠し、神 見, 見た、見た。神隠してあったでしょ。そう。そうあん中でほら、あの、変なサングラスかけたおじいさんが出てきて、千尋が汚いもの触った後に、おじ、おじいさんが、ええんがちょっていう。ああ。そう。ず あ, あお、思い出し た, あ, 出したあったでしょ。はい、あれがね、はい、あの、えんがちょなんだ。え。だから、日本人はアメリカとか英国の習慣とは逆さまで、うん、あの、アンラッキーに遭遇した時それから、 えっと、嫌なものを見たとき。そのときは、あの、同じ指の格好で、でも呪文があるんだよ。うん、その呪文が、えーガチョっていうの。うんね、面白い。えー、そういう意味では、ちょっとこう、あの、異国とね、イギリスなんかとこう、あのー、比べると、なかなかこう、面白いという、はい。それから、あの、はい、日本人の習慣の中で、夜、口笛を吹いてはいけない。えー、どうして これはですね、夜口笛を吹くとですね、あの、アンラッキーがやってくる。ええ。とか、うんえー、その、ナイトメイヤーが来るよ、とか。口笛吹けないんですけど、よかった。<笑><笑>かわいい<笑>。<笑>それとか、えー、これはあの、夜口笛を吹いてはいけないというのはですね、子供を売り返する悪党どもが、その子供をさらう、その合図が口笛であったとか、ええから、口笛が、えー、蛇が好む音である。 というね。まあ、縁起悪いってね。い, 言いますもんね。いい う, うん。うんうんうん、ろ覚えですけど、確か、小さな頃は、えっと、お母さんにずっと言われてきて、口笛、どんな時でも、口笛を吹くのは運が悪いって。うん、うん。どんな時でも。うん。なぜかわからないんだけど、ずっと言われてきて、うんうん。うん。あの、イギリスなんかでは、あの、なんか、はしごの下をくぐると、 アンラッキーになっあ、そう、あるんです。はい。あ、そうなんですか面白いだろ。えー、うん。な、ん、なんでですかねなんででしょう。な、え、ん、ー、かわかんないけど。いや、何か上から落ちちゃうんじゃない<笑>ああ、それはな。バケツとか。バケツとかな。あーえー、というわけでですね<笑>、えー、英国と日本の不思議な習慣を比べやっこしておりますけどもね、はいえー、時間いっぱいになってしまいました。この次また明日のまな板の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷佳奈です、えー。昨日の話の続きですけども、日本人の習慣の中で、まあ、風習の中で夜口笛を吹いてはならないという、これはまあ、いろんな諸説があるんですけども、この、古くは口笛を、まあ、嘘吹くと表現したわけでありますけども、はい、嘘とは口をすぼめて出す音。で、うん、あの、嘘という鳥がいるんですよ。ほえー、その声が、 神を招く力があると信じられていたということですが、この著者の方がね、面白いこと言ってますが、口笛っていうのは息を、まあ、吹くわけですな、はいで。これが魂が抜け出す音ということで縁起が悪い、えーで。事実としてはですね、お寺などでは、えー、長年使い続けた仏像などを新しい仏像に変えるときは、玉抜きという儀式をやるそうです。 魂 を, 魂を抜くというね、玉入れもありますけど。で、その時に、一番最後、僧侶が、ヒューっていう音を出すんですって。魂が抜ける音が、その音なんで、そういう、あの仏教の、こう、儀式で使うような音を不用意に出してはいけないという。うそれからあ、あれも不思議ですよね。あの、 夜爪を切るなという。ああ、言いますね。ゆ日本はね、はい、夜爪を切ると不吉だって言うんだよ。なんでしょうかね。あと、夜は雲を殺すなとかね。夜雲を殺す。スパイダーを殺しちゃいけないんだそうそうそう。どうしてカリーナ先生です。カリーナ、ごめんなさい。紹介は遅れておりますが<笑>え、昨日から突然登場いたしました。<笑>カリーナ先生がスタジオにおりますんで、はい、え奇妙な英語を交えつつ番組を イギリスはいかか、がですか そ, のそういうなんか絶対してはいけないことうんないですね多分そういうのはないかなー、うん、イギリスの人ってあんまりゴースト 怖, い が, ら怖がらないでしょう、うん何か、あのー、私ホラー映画とか見てきたんですけど、うん、やっぱり日本 の, あの幽霊とかの方がなんか気味悪いかもしれないんでなんかん私小さい頃に<笑>、えっと、私覚えてないんですけどお母さんから聞いた話、うん、あのー「 多分私4歳の頃だったかな、うん。えっと、兄弟みんな私、みんな寝てるあの夜の時間で、うん、でもお母さんがどこから泣いてる子供の声が聞こえてきて、でも、割にはなんか子供、他の子供全然住んでない場所なんで、うん、まあ、夜だったし、うん、だからお母さん本当に絶対幽霊だったんだって言ってるんですけど、うんうん、なんかかわいそうだね、なんか、 イギリスとかアメリカから見ての幽霊ってなんか怖くはないんですけどなんかかわいそうだったり、うん。我々は悲鳴を上げるところなんですがね、はいあの。イギリスでは一部聞いたところによりますとやっぱり幽霊が出るっていうのはそれぐらい古くていいものだっていう、うん、そういう品質証明にもなってる。幽霊が出るぐらいいい絵だっていう。へ えー、その辺がちょっとやっぱり、えー、我々とは習慣が違うとこでありますけどもね。はい、さて、この他にも日本では、これなー、でも、カナももうな、現代人だからな、はい。説明しにくいんだけどな。何でしょう琴葉日ってのがあるそうですよ。こと化うん。2月と12月のそれぞれ8日は琴葉日これはですね、妖怪や化け物が町村を大手を振ってさまようという物意味の日。 物意味っていう日があった。えーえー、ちゃんと、なんか、いわゆる、あの、ナイトメアヤーというか、妖怪たちの特別日があったっていうね。えー、うん。で、関東では、あ一つ目小僧、それから、えー、福島浜通りでは、マメグ千両という、千の面を持つ妖怪が、えー、2月と12月のそれぞれ8日の日、歩くんですほう。この日は、メカゴ、ザル、ふるいなど、えー、玄関に吊るして、 井戸端では、グミの木などを、焚いて、真けにしたっていう。小家なんかを下げといて、真けにしたんだって。で、彼ら妖怪は脅かすだけではなくて、家々を訪ねて行って、この後、たたるべき人物を確認して、住所、氏名、年齢を全部記録していくんだって。この妖怪が。豆染料とか一つ目小僧が。それで、その、えっ、ー、と、記録した、 その悪人のレポートを、その村の同祖神のところに隠していくんだって。で、村人はどうするかというと、同祖神に頼み込んで、それや焼いたって、焼けたって、嘘ついてくれってお願いするっていう別日があるんだって。えー、これ面白い ね,、うんね。面白いですね。ねえ。チビ毛量って関係あるそ う, あ そ, うそうそう、そうそう。うん、すごいね、君は。チビ毛量分かるんだ。うんうん <笑>で、その、やっぱりその地味猛霊、チミ・モー百鬼夜行のチミ・モーの立ちの日が特別にあるんで、うん、えそういう日は、その、ちゃんとこう、付き合い方まで、村でルールが決まってて、同祖神に嘘をついてもらって、一年間隠してもらうという。で、ちゃんと同祖神が隠してくれたらば、なんかやっぱりお団子をあげたり、お礼をやって、うん、ちゃんとギャランティーを払うっていう、うん、そういう習慣があって 面白いね。えー、この他ですね、あとは指切り玄慢とか、てるてる坊主とかあ。あ、知ってる。知ってます知ってる指切り玄慢。指切り、あ指切り。そう。不思議な習慣でしょう。う<笑>これ実は指に込めた日本人のね、うん、深い深い思いがいくつもあるんですけど。えー、じゃあ、この指切り玄慢とてるてる坊主は、明日、この続きまた、明日のまな板の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。おはようございます。カリーナです。えー、というわけでですね、特別ゲストを迎えましてですね、<笑>はい、えー、英国と日本の風習の違い等々ね、重ね合わせておりますけども、えー、昨日お約束したとおり、今日は日本人の習慣の中から、風習の中から指切り厳慢。 これはカリーナ先生ご存知ですかはい。映画で見たんです。その子供たちが。遊び切り…ス。ゲーうん。着、はいたら、そ う, そうそうそう。そうそ、まね、う。そうそう。夕だ。そう、うん。えー、これは大元はちょっと色っぽくてですね、うん。本当は江戸遊郭ですね。江戸遊郭で、お客と遊女のラブゲームから発生した誓いの証。えー、うんえー、それが子供のわらべ歌や遊びとなったという、はい、ね。カリーナ先生はびっくりするかもしれませんが、 えー、日本人というのは、この指切り玄満、うん。指と指を絡めて約束するでしょプロミスね、うん。はい。うん。で、プロミスするんですけども、それが、もし守れなかった場合は、うん、その指を切ってしまう。うんうん、えあの、これがね、刑罰としてあっただけではなくて、経済。うん。うん。エコノミックの方でも、あの、何月何日までにお金を返しますよっていう。うん、返せないでしょ。そうすると、手を切っちゃったり。うん 返せない人は。だから、<笑>日本人の、その、経済をやる人ですね、商売をやってる人はね、すっごく約束を大事にして、うん、そういう、あのー、習慣の名残で、あの、手形とか言って、はい、全部、うん、あのー、その約束通りで、それができなかったら、うん、指を切って差し上げましょうっていう、経済の言葉になっちゃった、えーえー カリーナー先生はご存知ないかと思いますが、だ、うん、からな、はい、僕たちは霊柩車、はい、ほら、死んだ人を乗せて車が、うん、通るでしょそしたらこうる知ってるどうして親指を隠す。親指隠すの、えー、どうして親の死に目に会えないからって私は言われましたけど。俺もそうだ。はい、全然それ理屈わかんない。でも、ううん、霊柩車とすれ違うときはこう、親指を隠して、えー、いないと自分が今度、 父や母が死ぬときにその最後に会いに行けない、うん、そういう不幸が起きますよっていうね。うん、やっぱ日本人って、なんかすごく指のこと大切にしてるみたい。うん。そ、う、れ、ん、から、あの、ハンコとしても日本人は母音と言いまして、あの、ハンコを押す。うん、日本人ってあの、面白いじゃんあれこれ。名前書いた後サインだけじゃなくて、うん、ハンコっていうのを道具持ってて押すでしょう、うん。私も持ってます。あ、そう。<笑><笑>忘れ で、それがないときは母音つって、親指でやるんだよ。ね<笑>、はいうん、そして、えーえー、昨日お約束した、てるてる坊主であります。これは、人型の人柱。瞳悟空の人形で、見たことありますかリナ先人形うん。あの、白いこう、うん、お人形さん。見たことないかもしれない、ね。雨が明日降らないようにって。あ, ーあれあー あ, ー あ, ー、うんあー、日本人の子供がよくやるやつだけど、うん<笑> これはあのー、日本人が。私も作ったことあるんですけど。うん、イギリスで。<笑>イギリスでも同じなんですかいやいや、私、ただ日本のことを知っていて、映画見たりして、うん。これね、もう、ね、すごいんだよ、これ。もう何千年もね、歴史があって。うん、でも聞くんですね、意外と。聞いたうん。<笑>あ、本当に。晴れた。はい。それあなたが日本のこと好きだから聞いてくれたんですょ、てるてる坊主が。すごいよな。あの、もし約束が、 守れなかったら首をちょん切るぞって。ヘ、えールモードってそうですね。そうよね。お前の首をちょん切るぞで歌が終わるわけだから。そうそうそうそう残酷なんですよね。うん、だから、あの、ちょっとな何日か前にお話した、あの、おはぎとよく似てるでしょうね、はい、やっぱりこう、もののけとこう、愛対峙して約束ごと結ぶときは、なんかこう、血まみれの言葉をあえて使うというね。これ、カナさん前に話したっけかなカリーナさんにはちょっと難しいんですけど、中国お得意の儒教って、はい 孔子の教えってありますな。はい、哲学者孔子の教え。向こうは儒教ってものすごく大事にしますが。儒というのは、雨を乞う祈祷師のことなんですよ。へ、えー、で、雨がうまく降らないときは、今度逆ですよ。てるてる坊主と。儒子は殺されたんですって。えもうもう何千年も昔のことだよ。二、う、千、ん、年ぐらい前のことを、あの、私たちはね、うん、あのー、 稲作文化の子で、お米を食べる民族なんで、うん、雨がものすごく大事なんですよ、うん。で、雨が降らない時は、あの、祈祷で、お祈りで雨が降るようにお祈りするわけ。で、はい、降らなかった場合は、その人殺しちゃうんだって。へー。それで、殺すことによって、その、やっぱりその、あ雨をこうたというね。それぐらい農作業にとって雨っていうのは重大で、そ、そういう、 天気にまつわる祈りごと。瞳悟空とかっていうのは、うん、やっぱりこう子供の歌とか風習とか、子供の遊びとかにも溶け込んでいったというね。うんえー、日本にはこの手の子、よーく考えるとちょっと怖い話が、童、は、謡、い、の, の中でもいっぱいありますね。うん、かーごめ、かごめというね、えー。後ろの正面だーれという。うん それから、え雪は良い良い、帰りはこわい怖い、という、うああいうこう、ちょっと不気味な、わらべ歌があったりしますけど、えーえー、ちょっと短いネタでございますがあ、今回は、今週はですね、日本人の風習。 これもっともっと面白いのたくさんあるかもしれませんが、有名なところだけを集めてお送りしたという次第でございます。えー、特別ゲストといたしまして、<笑>はい。私のプライベート英語レッスンのティーチャー、カリーナ先生をお迎えしてお送りした今週でございます。<笑>どうも先生ありがとうございました。ありがとうございました。はいしたはい、この次また。